こんにちは G です今回は今月に公開予定の Ubuntu「u n t 通 21.04 ハースとヒッポの詳細情報をお届けします以降ヒッポとかカバーとか呼びますが u n t 通 21.04 は4月22日に公開予定です画面のサイトに「デイリービルド」が公開されていて 3週間ほど前から継続ししててテストしています。この動画は3月28日版を使用したインストール手順とプレビューになりますこのサイトから Raspberry Pi Generic 64bit プレインストールドサーバー s e r をダウンロードします Raspberry Pi Imager で SD に焼いて Raspberry Pi に挿して起動します ラズパイ側はプロンプト状態のままで、Mac 側ではターミナルで SSH 接続し、アップデートとアップグレードを行います。続いて、sudo apt install ubuntu desktop とタイプして、ubuntu desktop をインストール。早送りしていますが、 この作業は約30分程度かかります。終わったら sudo リブートで再起動すると一方が起動します。エラーがあったり表示が少し崩れるのは今時点ではご愛嬌です。ご覧のようにエラーで初期設定ができませんので 手動で設定しました。言語設定と日本語のインストール、ロケールの設定、ファイテックスモズクのインストールを行い、再起動。キーボード設定はターミナルから画面のようにコマンドをタイプし、ジャパニーズとジェネリック102キー PC を選びます。 本当はジェネリック105キー PC でいいはずなんだけど、どの設定にしてもキーレイアウトがおかしくて直りません。画面が崩れていますが、画面クリックで直ります。Codic インストールやオーバークロックも行い、一応使える状態になってるはずなので、各部を見ていきましょう。起動時のログイン画面は変わっていません。 画面右下で GNOME と Ubuntu が切り替えできますお好きなディスプレイマネージャーをどうぞデスクトップはこんな感じアクティビティをクリックしてもドックは表示されたままでワークスペースが右側に表示されます ランチャーで見ると標準添付アプリはこんな感じです。ああ、VLC、セルロイドと MPV は別にインストールしたものです。設定をご覧ください。特に大きく変わったものはありません。ドックの設定は 変更しないように。変更すると現状ではランチャーが起動しないデスクトップ異常などのトラブルが起きます。サウンドは相変わらずのクソ仕様です。なんで設定を保存しないんだろう プリンターは自動でデバイス認識してますね。でも信用なりません。だってプリンターは2台接続してるのに。それから日本語設定ではファイテックスモズクを入れたんですが動作がおかしいので一旦削除して再度入れ直しました。初期設定がおかしかったんじゃないかな。グノームは 40にならなかったので変化が少ないんですねネオフェッチ情報もご参照くださいブラウザと動画のテストをやってみますブラウザには H.264iFi とマイクロブロックオリジン、ダークリーダーの拡張機能を入れています ブラウザーの動画再生ではフレームドロップがかなりありコマ落ちが目立つんですがまだ今の状態で評価するというのはフェアじゃないですあくまで現状確認までとします 次はメディアプレイヤーで再生標準添付のビデオアプリは H264 動画がまともに動きません。 セロロイドでは問題なく再生できていますこのアプリは安心して利用できます VLC も試します。これも問題なし。 MPV も大丈夫ですね。 VLC の繰り返し再生テストです終了できない問題もようやく直ったみたいですね実はこのヒッポ SSD から起動していますそう設定なしで SSD ブートできるんですただしとても重要な注意があります ラズパイの USB2 のポートで使用してください。必ずです。USB3 ポートに挿すと SSD クラッシュ、認識しないなど痛いトラブルに巻き込まれます。どのみちラズパイの USB3 はなんちゃって USB3 で速度出ませんから、ディスクアプリで ベンチマークも試してみましょうやっぱり遅いですね SD の 80% くらいの速度しか出ません SSD は USB3.1 なのにね以上一方のファーストインプレッションはいかがですかこれだけじゃないですよ この上に、マテデスクトップを乗せてみました。インストール動画は省略しますが、ターミナルで画面のようにタイプして、マテデスクトップを一方に載せます。起動画面です。右上のボタンで、待て、グノームが切り替えられます。Gnome on Xorg はやってないけど、多分 Xwindow のことかな。 パスワードをタイプしてログインします。このマテも SSD から起動しています。マテも USB3 ポートからは起動できません。メニューもおなじみのものです。ターミナルでネオフェッチ情報を見てみます。 キーボードのマッピングがおかしいので確認してみます。待てにはコントロールセンターにキーボードアップがありますから簡単ですね。あれキーボードレイアウトとキーマッピングが不一致だぞ。これ軌道ごとに変わるみたいでちゃんとキーマッピングできません。 3週間以上一報を試してきました公開前の開発版ですので不具合があるのは当然ですでもラズパイでの情報はほとんどないので毎日ワクワクしながら評価を行いました高頻度でアップデートがありますから アップデート版とバージンインストール版の管理を行い、複数台のラズベリーパイ4でテストを行いました。公開予定日まであと3週間。それまでにはほとんどの問題は解決していると思いますので、皆さんお楽しみに。ご覧いただきありがとうございました。 一月ほど前の動画で中国製の USB ハブを3個買った話をしました。お気に入りの1個目のハブで使えないポートが増えてとうとう1ポートになってしまいました。1ポートならハブじゃなくて延長ケーブルだろうということで処分することに去年4ヶ月でした。 二個目はポートが逆向きだったので反射的に三個目を買ったんですが、こいつらは USB3 と書かれた USB2 ハブでした。中国製あるあるですね。常用できないので両方とも処分決定。ということで四個目を買うことになりました。 今度は失敗しないようアマゾンで。でも中国製ばっかりなんですよね。と言いつつも5個目も買う気満々の G でした。ではまた次回。